足痩せしたい人はスクワットをやめて今回のフロッガーズやってください。はい皆さんこんにちはタートルです。今回。 スクワットしてもなかなか足細くならないよって方にね、おすすめなフロッガーズというエクササイズを紹介していきます。今回スマートフォン見ながら一緒にできるメニューになってますので、一緒に頑張ってみましょう。足手のポイントを少しだけ説明していきます。スクワットしても足が細くならないよって方は、基本的にあんまり運動してない方で、骨盤の角度が前か後ろに傾きすぎちゃってるパターンが多いんです。そうなってくると、スクワットしても太ももの前の疲れが取れなくて、どんどん太ももの前側が発達して、 してムキッとししした足足ににななななっっててまままううが細くならないっていい感じになってしまいますだけど、一方の方で、スクワットしても足太くならない。足細くなるよって言ってる方も多いんです。そういった方は、基本的によく運動する方なんですね。そういった方って、骨盤の角度が安定して、標準の位置にいるので、スクワットしても、前もも裏もも、効きやすく、疲れが取れやすく、足が太くなりにくいっていう風な方なんです。でも実際、スクワットしても足太くなる方って多いんです。そういった方に今回のやり方はおすすめです。今回のポイントとしては、 内転筋と太ももの裏、ハムストリングを使う。腹筋を適度に使う。腰のストレッチができる。そういったことによって、太ももの前だけじゃなくて、腹筋も使うことによって、骨盤の角度が標準になりやすい。負荷が軽いので足が太くなりにくい。太ももの前側を使いにくいので、前が発達しにくいっていう風なメリットがあります。一緒に頑張ってみましょう。それでは、いきます。はい、まず、仰向けの状態で3方向を行います。かかとをつけて、カエル足にします。この状態でまずは、上。 真ん中、下っていう風に足を各30秒曲げ伸ばししていきますスマートフォン持ってみながらやってください足をできるだけ開くことによって内転筋が使えて腰が丸くなりやすいので腹筋を使いながら腰のストレッチができますそれでは行きましょうあとしっかり曲げてください伸ばしたらしっかり丸める イペースででいいです少しずつね辛くなってくるんで頑張ってくださいかかとはねできるだけ離れないように真上に上げたらしっかり足をたえいて腰を丸める行ってくださいはい OK ですはい今度は斜め前ですちょっと腹筋がね疲れてくると思いますが行きましょう スタートしっかり伸ばしたらしっかり抱えて腰に隙間ができないようにねお腹へこませてくださいこれだけでもねなんかスクワットぐらいつらいですよねこのね内転筋と骨盤周りがねよく鍛えられますよね はい、OK、今度は下ですちょっと腹筋つらくなります頑張りましょうスタートかかとはつけたまんまあ結構つらいこの腰がねできるだけ浮かないように辛くない方はね体を少し起こしてもいいですこういう感じでもいいです少しですあすごいね 太 も, ものねっ心臓部に効いてる感じがねあると思いますふうオッケーあもう足のね奥が痛い今度はうつ伏せですうつ伏せでスマホ見ながらやってください今度は同じように帰ら足でかかとをつけて真上斜めに曲げ伸ばし低い位置で曲げ伸ばしです この3方向をやっていきます。上は曲げ伸ばしじゃなくて曲げたまま持ち上げます。いきましょう、スタート。こういう感じで。カエル足で膝曲げたまま、お尻締めながらもも裏を高く上げる感じです。ふう。あんまり体がね、こう前にいかないように腰から上は安定させてください。 すよね ふ, ふオッケー今度は斜めに足を動かしていきますカエルの足の動きと一緒です行きましょうスタートこれ完全にね足が伸びないと思いますがしっかり曲げることだけは意識してくださいしっかり曲げるぐっッと曲げるそうそうお尻もね結構辛いと思います きついケツが痛いケツがは。わツが痛いこの足曲げる瞬間にケツが痛いあっオッケーうわラスト低い位置できれば少し持ち上げてくださいでも辛ければねちょっとすらす感じでもオッケーさあ行きましょうさあと最後しっかりしっかり曲げて できれば足をね少し浮かしたまんまああ き, きついうわーどうですかみんな結構ねこれ背筋も鍛えられるんでねまあまあ腰が痛いかもしれませんが あ, あと少しあっ気づいてきゃーあと少しガーオッケーガーハあっちこっち痛いうわーきゃー お疲れ様でした今回のねフロッガーズ結構外国人の方って結構こういう目にやるんですよねやっぱり外国人の方ってお尻がすごい出やすい体型なんでそういった方ってねやっぱり前ももが張っちゃうんでねこういったフロッガーズ結構メジャーでやってる感じが多いですでスクワットしても細くならない人はね今回フロッガーズ続けてみてくださいでこういう腰の軽い長い時間動かすそして のの回数でくそれが、ね、すごい足痩せのポイントになりますでまず足を細くしたいから足を鍛えるっていうんじゃなくてねまず足が細くなりにくい原因は何なのっていう風に考えていくとやはり骨盤の角度っていうのはすごい重要なんですねもちろん骨盤の角度によって上半身の体重が支えてどっちか前か後ろに移っちゃうんでそこのまずね骨盤周りが今回みたいなエクササイズで解決できてくるとスクワットしても足が細くなるっていう感じになってきますんでまずはこういったフロックがある やってみてください説明欄に時間貼ってますんでそっから、ね